ステップ2、コヘレントとインコヘレントの光。さて、物質はどうやって光を放出するのでしょう。まあ、一つの手法としては自然な放出なんですけれども、どういうことでしょう。これはエネルギーレベルの図なんですが、えっと、この前の説明したした通りなんですが、この えっと、下のところが、これが、と low energy のレベルだと、これが high energy のレベルなんですが、えっと、それが ground state と excited state でしょう。で、この例にすると、この e sub g が、が、それが、が ground state と、規定状態のエネルギーのレベルなんで、e sub e がその excited state っていうのは、それ、それ、霊気状態。で、これが エネルギーが、まあ、ちょっと、抽象的にはそれが上と下 は, はハイレベルととレベルのエネルギーなんですか。そうすると、これが、多く の, の原子がが、トゥーレベルのことは考えられるんですけれども、例えば、その、えっと、規定状態から、えっと、他のところに行くのは、それがいくつかの方法なんですか。その、エクサイテーションの手法は、例えば、 熱のエネルギー。それが、thermal energy なんですか。それ入れると、と、電子。つまり、つまり、その原子の、の、あの、一番外 の, の、の電子なんですが、それ、そ の, 熱の、熱のエネルギーが入ると、と、えっと、上がってくるんですが、もう一つの手法としては、radiation。えっと、放出 の, のことなんですか。で、それ、それにすると、 インプットの光はまあ E sub P と言いますが、E sub P というのはそれがポンプの光なんで、それが原子 に, には当たるかどうか、その原子には影響するかどうかは、そのエネルギーのステートにはよりますけれども、E sub E 引く E sub G なら、それがこの2つのレベルの差なんですが、その2つのレベルの差、 が、えっ、ー、と、パンプの光のエネルギーの と, と一緒だったら、えっ、ー、と、当たりやすい。で、そうすると、その光が、えっ、ー、と、原子には入るとと、その、その、えーと、原子の、電子のエネルギーは上がってしまう、上がります。ですが、それが、いつか、それがしばらくの時間を経つとと、いつかは、 そのと、スポンティニアス に, に, には、まあ自然的 に, にと、その上のエネルギーレベルから下のエネルギーレベル に, に戻ることにするんですが、そ, のそれになる場合に は, に, はには光が出てきます。単一格子は一つが出てくる。で、その出てくる格子のエネルギーは、その E sub E 引く E sub -E、G の, のエネルギーのレベルです。これがスポンティニアスエミッション、自然の放出。 なん で, すで、それが一つの原子なんですけれども、これが例えば二つ の, の, の原子がある場合には、二つとももうその excited の状態から始まると、まあ、各原子が、えっと、いつか に, には、えっと、スポンティニアス に, には落ちてくるんですけれども、そ の, その時 が, が、各原子から単一格子が一つずつは出てきます。 そうすると、まあ、そのタイミングとかはいろいろ、基本的に独立なんですが、その独立にしていると、まあ、位相も違うし、出てくる方向も違うし、それが、まあ、基本的にこれが独立な光になっています。それがインコヘレントの状態と言います。で、そういう原子はいっぱいある場合には、まあ、例えばこれが、えっと、普通のノック、 古い手法の電球なんですが、そういう電球には出てくる光は結構、ね、容量は出てきますが、これの電球の中には針金があるんですが、その針金には電流を流して、その電流にはそれが熱になって、その針金は熱くなって、それがその針金の核 原子のところには、えっ、ー、と、そういう、霊気状態にはなるんですか。その冷気状態から、規て状態に戻る場合には、各原子から、光子も出てきます。その場合には、エネルギーのレベルとか、位相とかには異なる場合もありますから、それは基本的にインコヘレントなんですが。その、コヘレントがない状態、コヘレントがない状態の光が、まあ、周波数、波長、 も違いますし、あとは方向も違いますし、とは位相も違うんです。そうすると、コヘレントの状態にはどう違うでしょうまあ、えっと、これがいくつかの特別な状態があるんですけれども、えっと性格があるんですけれども、例えば、重要なポイントは、周波数は1つしかなくて、それが色も1つしかないので、まあ、英語ではモノコロマティックと言いますね。 あとは、方向性、方向性 も, も一緒なんで、あとは、位相も一緒。で、そうすると、これがコヘエントの状態になります。で、こういうふうになると、まあ、えっと、光は、いくつかの格子がいっぱいで一緒に出てくると、と、これがコヘエントライトソースになる、になると思います。そうすると、これが、えっと、そう、どういうソースになるのか、次のステップに説明します。